じゃあえっと、10時50分なので、えー、最終日の講義始めたいと思います、えっと、実習やるんですけどその前にちょっと昨日の復習というか田口さんといろいろ面白い議論ができたのでそこら辺をもう一回まとめてみました、えっとまあ、データ構造がどんどん複雑化していく、えー、過程でどうやってデータを 扱っていけばいいかっていけばかうのを、まあ、現状をちょっとまとめたんですけど、えー、と例えばシングルセルオミックスって僕がやってるデータだと、えー、遺伝子かける細胞っていう行列がまず基本的に出てきます。でこれが、えー、とあ 細, 細胞っていうか細胞型ですかねここでいうと、えーです。この行列がなんかいろんな えー、と実験条件で複数発生してくるってなると3回転層で奥行きが出て3回転層になります。でその細胞の別のオミックスデータっていうのもあってデネ a じゃなくて DNA を見るみたいな実験もありますしあとは、えー、と空間上でど体 の, だろうその組織切片のどの座標に えー、とどの、えー、細胞がいるかみたいな特定する技術もあるので、まあ、こ, ういうのこういうふうにこう細胞に関する別の情報っていうのがほかにも出てきたりします。また遺伝子に関してもえっ、ー、と、まあ、田口研がよくやるとは思うんですけどあのエンリッチメント解析、えー、パスウェイ解析みたいな遺伝子に関わる情報がありますし遺伝子と遺伝子っていうのはなんかね 制御関係でネットワークになっているのでそういった情報もありますしそれら下流の、えー、遺伝子の機能みたいな情報もあったりしますこういう感じでこう現実世界のデータってすごくいびつな構造をとっていてこうぐちゃぐちゃぐちゃってこういろんな情報が あ, あるわけですねで1個のきれいな、えー、とハイオーダーな転送にはなってないんですねどうやってこういうのどうやって解析すればいいのかっていうのが、えー、と僕の興味 でなんか現状どういう取り組みがあるのかっていうのを簡単にまとめてみましたでその前にあのテンソルネットワークっていうのをまず紹介したいと思いますちょっとこの話してなかったんですけど、まあ、しなくても説明できたんで省いたんですが、えー、とデータ構造が複雑化するとテンソルネットワークで書いた方が分かりやすかったりするのでこれをちょっと紹介しますけど0、まあ、回テンソルっていうのは えー、と長さ1のベクトルなんですけどでベクトル、えー、が、まあ、1回テンソルで、えー、行列が2回テンソルで、えー、通常あえてテンソルっていう場合は3回以上のテンソルになると思うんですけど、えー、とテンソルネットワークっていう書き方だとこの、えー、と次元のサイズをこう あえー、とまずこの 次, 次元をこう、えー、とこういうノードに生えたエッジとして書きますこれをテンソルの足というんですけどこの足にこの次元のサイズだったりまたはなんかそのアルゴリズムでこう添え字としてここに何回もアクセスするみたいな感じであれば i とか j とか k とかそういう文字をここに書いたりします i1×i2 の行列はなので転送ネットワーク的に書くとこういう i1 という足と i2 という足が2本伸びている状態になります足の本数がその転送のオーダー回数です3回転数でも同様に i1、i2、i3 という足が生えた状態が3回転数ですこれは量子コンピューターとかで物理の っ と, かも、えー、と転送ネットワークとか使ってるんで、えー、かなり物理でやられてるところだと思います。っ、えー、と転送ネットワークを使っていろんな計算を表現することができて例えば内積っていうなんかスカラ値が出てくる計算ありましたけど、えー、ベクトルの内積でいうなら、えーと X、ベクトル X とベクトル Y を内積を取って Z という、えー、スカラーチオートを取るというのはこういうふうに書くことができます、まあ、数式で言うと XIYI、えー、と X, I, y, I っていう、えー、と要素をかけて、えー、スカラアーチにするということをやっています、えー、ちなみにあの Insum という、えー、Python で言うと NumPy とかで実装されている関数があるんですけどそれを使うと、えー、この 添え字だけでこの計算を書くことができて例えば X の I 番目の要素と Y の I 番目の要素のを全部こう掛け合わせていって1個の数値にするっていうふうにここで添え字を書きますでここに扱うデータを書きますこれはまあだ X の I 番目と Y の I 番目っていうのを全部掛けて、えー、右矢印のこの 後にそれ以上何も書かないということはなんか足を残さないという意味で不可拉致になるということですねあとは外積外積直積というのは全ての足を残す演算になります行列 X の足が J と I で行列 Y の足が I と K で、まあ、I という共通の モードがあったとしたら直跡を取るっていうことは足をここでなんか一度でも登場した足っていうのは i と j と k なのでその足を全部残すっていうのが外跡直跡になります数式で書くとこうですね ij と ik で ijk っていうのが残るという宿約跡っていうふうに 中途半端に足を潰すような処理っていうのは、えー、と例えば X は JI で Y が IK だとして、えー、と共通する I があるんですけど共通する I は潰して共通しない足は残すっていうような処理をすると、えー、こういう足が、えー、I のところが潰れた状態っていうことになります。数式で書くとこうですね あとトレースっていうのは、えー、自, 自分自身とこう輪っかをつなぐっていうふうに書きます。でこれは、えー、と必ずスカラ値になります。あの輪っかに な, なったら、えー、その足は潰れるっていうルールで考えると、えー、トレースを取るとスカラ値が出てきます。 これまでの講義で紹介した行列転送分解っていうのはこの転送ネットワークで書くことができて例えば行列が2枚あったらどうやって解析するかっていうのが昨日の話の最初の方でありましたけど N×P の行列 XN×Q の行列 Y っていうのこの 行, 行が共通している2枚の行列がこうあったとします。 それらをどうやって解析していくかっていうのがいろいろあってあでえと単に2枚の行列くっつけちゃえばいいじゃんっていう話も出てきたと思うんですけどそれはこのえと共通する足の N は残して共通しない部分は足し合わせてるっていう状態ですねまあ横に連結するのでその分あの列数は長くなりますよね。 こうすると、1枚の行列になるので、普通に行列分解が適用でき。で、えっ、ー、と、U、シグマ、V、天地みたいな特異値分解で書くと、こういうような状態になります。この R というのはまあ圧縮次元ですね。えっ、ー、と、フルランクで計算する場合もあれば、えー、打ち切る場合もあります。あとはえ、PLS とか CCA とか、えっ、ー、と、1回こういう えー、クロス席行列を取って、えー、特異分解するようなやつは、えー、1回このクロス席行列で N のと足が潰れてますね。なので縮約席が1回 取, 取られていて、えー、でその後トレースの計算をするので輪っかが出てきていますで、えーと。NMF だったりグループ ICA だったり、えー、そういう えっ、ー、と、なんていうんですかね。複数の行列があったときに、個々に分解するんだけど、お互いに関連付けもするみたいな、えー、分解の仕方は、えっ、ー、と、咳を取って1個の行列ソルにまとまるわけじゃないんですけど、えっ、ー、と、X は X、Y は Y で、個々にこういう分解がなされて、そのときのこの Y は共通のものと捉えます。え、あと、えっ、ー、と、 えー、オーダーをこう1個上げて3回転数として扱うっていうのも、えー、やられていてなんでこれ外積ですね出てきた、えー、足を全てこう残しておくっていうことをすると N, N と P と Q の足が出てそれに対して転送分解するとこの足ごとのパターン を意味する因子行列たちが出てきます、はい。昨日ちょっと話題になったそのグローバルな分解とローカルな分解っていう言い方が結構なんか便利だなと思って、えー、今後使わせてもらおうと思います。えっ、ー、と田口さんが言いたかったことは、えーとまあ、僕はあのローカルな分解を、えー、結構多めに紹介していて。 えー、とまあちょっと行列で説明しちゃいますけど、こういう例えば行が共通するえベクトルがこう x1 から x2、xm というふうに m 個出てきたとして、個々に分解する、ただし分解して出てくる因子行列はえお互いに共通のものを持っているという過程を置いて解くということをえ していてでこういうのをまあ ロ, ローカルな分解 と,、まあえー、と呼ぶとします。えー、と一方でまあグローバルな分解っていうのは1個に連結しちゃえばいいじゃんっていう話ですね。えー、N っていう次元は揃っているので、えー、とこの両方向にバインドできるわけですね。 1個の行列ないしテンソルになってしまえば、えーまあ、普通の、まあ、どの言語でも備わっているようなテンソル分解の関数を適用すれば、まあ、こういうふうに分解できるの で, で、えー、と同じ形のものはこう出てくるし目的関数としては同じなんですけどアルゴリズム的には上は一気に計算する方で 上は、まあえー、とま い, いびつになってくると欠損部分が生まれるのでそこは、えー、とマスクするという方針になると思います。でローカルな方は、まあ、欠損部分はそもそも数式に出てこない観測された部分だけを分解するという方針になります。 というのはまあちょっと事前知識として話しておいてでデータが複雑化していく過程で、えー、どういう点数、行列点数分解やっていけばいいんだろうっていう話なんですけど、まあ、理想としては一番簡単なのはまあ点数がきれいにオーダーが上がっていってくれれば嬉しいんですけどえっ、ー、と例えばなんか昨日何でしたっけななんか 遺伝子発現×バイオロジカルレプリケイト×時間×性別×えなんか処理を行ったか否かみたいなのですねあれだからもしなんか全部のモードが同じ意味であればあれはきれいに5回転送になったんですけどでもバイオロジカルレプリケイトってあの んていうんですか同じマウスを使っているわけじゃない限りは別条件の中、マウスを生み出すことはできないじゃないですか。パラレルワールドになっちゃうんで。えっ、ー、と、なので、まあ、しかもなんか計測数もなんかこのテンソルとこのテンソルが違ったりとか、まあ、そういうのがあるので、えっ、ー、と、これができるのはなんかすべてのテンソルが同じ形をしていて、それが3個、 発生するみたいになると、オーダーがもう一個上がるっていうので、より高快なテンソルになるんですが、なかなかそのこういう状況が作りづらいっていう問題があります。一応、テンソルネットワークでこう書くと、例えば、A、足が ABC ってある X テンソルと同じ足を持っている ABC っいう Y テンソルがこう出たときに、 これらがなんかこうバイオロジカルレプリケートでも条件でもいいんですけど、えーとまあ、複数こうあるので、えー、とこういう状況では 第, 第4の足が生まれて4回転送でになりますでそうするとその4回転送に対して転送分解をすることができますこのメリットとしては、えーまあ、結局1つの転送なので1個の転送に対する転送分解の実装というのは結構 どこでもあるので、R でも Python でも Julia でも計算できて、えー、すぐ試せるっていうのがメリットかなと思うのと、えー、とあと僕はよく知らなかったんですけど、個、え、々、ー、に解くより全体を一気に解いた方が計算の収束が早いっていうのがなんか言っていたので、まあ、そこもメリットだというのをまあ昨日知りました。デメリットとしては、この状況はなかなか作れないってことですね。 同じサイズの転送が過不足なく用意できる状況をつ、なかなかバイオの実験では作りづらいっていうのがあります。も う, もう一つは、転、え、送、ー、縮約といって、えあ、ー、なんかこういうつになっちゃってるものがあるわけじゃないですか。こう例えば片方は3回転送だけど、もう片方は2回転送で行列になっていて、で、まあ、ここの縦の モードだけが共通しているという、えー、ときに、テンソルネットワーク的に言うと、足、まあ、ABC と CD がある2つのテンソルがあるわけなんですけど、えーとまあ、ここで C は共通するわけなので、こういう共通する足がある場合は、えー、宿泊、えー、じゃない、えっと、 外積を取ることによって全部の足をこう残して ABCD というテンソルを作り出すことができますそうすると、えー、テンソル分解を適用することができますでこれもメリットとしては1個のテンソルなので、えー、とすぐ計算ができますし、えー、ローカルより収束が早いっていうのとあとデメリットとしては、えー、とこの縮約は掛け算であのデータサイズが大きくなるのでえっ、ー、とで この登場人物がどんどん増えてくる と,、えー、とこの最終的に出てくる、えー、テンソルのオーダーが大きくなりやすくてあと掛け算を繰り返していくと値が大きくなるので、まあ、そこら辺をどこまでできるのかという心配があるの と,、えー、と, あと足を潰すという考え方もあって、えーとまあ、CCA とかも潰してますよね、例えば。 えー、Pn と Nq をかけて Pq にしてから行列分解するので、まあ、1回 N という足を潰したことになるんですけど、まあ、ただどの足を潰していけばいいのかっていうのはまあ必ずしも地名ではなかったりもしますであ と,、えー と, えー、とローグローバルとローカルでグローバルの方が収束が早いっていう 話ともしかしたら近い話題としては、えー、CP 分解を最適化するにおいて、えー、とオールアットワンス型の推定というのがありまして、えー、テンソで X を X から、えー、因子行列 ABC を分解するっていう形を、えー、最適化問題としてこう解くときに えー、とこの関数の、えー、A, A の勾配、B の勾配、C の勾配というのを、えー、全部一つの、えー、行列あ、ベクトルとしてこうまとめておいて、これを一度に推定するというのがオーアドアットワンス型の CP というのがありまして、えーとまあ、普通のよく使われている CPALS は A, A を更新して、 B を更新して C を更新してっていうふうに a b c a b c っていうのをこう逐次的に計算していくんですけどこの計算の場合は ABC を全部一気に推定するってことを行いますこの研究の報告としてはそれをやった方が逐次的に推定するより収束が早いっていうことが言われていて ただその代わり計算自体も遅くなりやすいっていうようなことも言われているのでなんかこのグローバルローカルの話はもしかしたら収束速度と決算速度のなんかトレードオフみたいな構図になっているのかもしれないなと思いましたあこれはいいやえっ、ー、とあとは<咳> CMTF みたいになんかローカルに解くっていうやり方としては もう一回このいびつな構造を出しますけど、3回テンソルと2回テンソルで、え、じゃあ、まあ、テンソルネットワークで書くと ABC と CD っていうので、えっと、各々分解するけど、この共通数 a s は共通と見なすと。いうふうにすると、まあ、ローカル型の分解という名前になるかなと。えっと、この、このやり方のメリットとしては、えっと、 何か前処理をしないので今ある点数をそのまま分解するっていうのでお互い関連続けるのは目的関数レベルでの話なのでデータに対して何か処理をしないのでデータサイズは変化しないっていうのとあとまあ僕がちょっと話してたそのモダリティが違うと例えば NMR とマスのデータみたいなふうに違う 出どころから来たデータっていうのは分布が違ったりするので X の分解と Y の分解っていうので各々分布を切り替えるみたいな工夫ができるかなっていうのとあともう一つ紹介し忘れたのが。 し忘れたやつがあったんですけどえっ、ー、と共通因子と特異因子を分離するみたいな話があってこれか。 これは、えー、とライガーっていう手法の論文ですけどこれでわかるかな、まあえー、とに行列が2枚あるときに使う手法であこれとかいいかもしれないですね、えー、と違うモダリティのデータが2枚あります、えー こっちは、まあ遺伝子だとして、こっちはなんか、えっ、ー、と、アタック、セックとかなんかそういうゲノムの、えっ、ー、と、領域ごとの何かしらの値だったりとかします。あ、違う。あ、間違えました。えっ、ー、と、これはバッチが違うやつですね。えっ、ー、と、遺伝子という、えー、列は同じで、この縦、えっ、ー、と、行がおのの違うっていう。 えー、2枚の行列があったときに、えー、分解していくんですが、えーとまあ、ここのサイズが同じなので列が同じなので共通する因子行列があるっていう過程は、えー、と今までの話と同じなんですけど、えー、と一方でこの E1 しか持ってない、えー、パターンもある。 E2 しか持ってない、えー、パターンもあるっていうのを、まあ、因子行列として定義することができて、えー、とこういうのはこう 1, 1個にまとめてしまうとどのパターンがこの行列で特異的でどのパターンは2枚の行列で共通しているのかっていうのを、えー、ともはや分離することができないので、まあ、こういう解析をしたいのであれば、まあ、ここに分解した方がいいかなというふうに思います。 その代わりに、えー、とデメリットもあってこういう分解するための実装ってなかなかないんですよね、マトラボでちょっとあるぐらいで、なんで試そうと思うと 自, 分自力でスクラッチから実装するしかないというので気軽に試せないかなというの と,、えー、とグローバルより収束が遅いというのが挙げられるかなと思います。 あと余談ですけどグローバルな分解をあえてローカルに分解するのを僕も見たことがあって例えば N×P の行列があったとしてクロスバイデーションと間隔一緒なんですけど分割してあえて M 枚の行列にしてから CCA とかジョイント NMF とかやるとこの行列で共通するようなパターンっていうのでます。 再現性のあるどの分割でも入っているようなパターンっていうのが選ばれるっていうことでなんか CV の代わりにこういうことをやっているような論文を見たことがありますただしすごくなんか希少なこの P, P 列のうち本当に12列しかないようなレアなデータっていうのが入っていてで研究目的にそれをゴミじゃなくて えー、と自分の研究目的と し, したい場合はこの分割によってこうどっかの分割に入ったり入らなかったりとかすると思うので、えー、そういうなんかパターンは選ばれづらくなるというデメリットはありそうだなと思いましたえっ、ー、と最後ですけど CMF えー、えー、CMF あこれですねえー、コレクティブ・マトリックス・ファクタライゼーションで、えー、とこういうふうにこうタイル状にこう行列がこう配置されていてでこれまで観測されたことないところはこう欠損値になってるみたいな状況をイメージして、えー、とそれを、えー、巨大なこうメタな行列だと思って解くっていうやり方で。 ちょっと昨日、えー、と間違って説明してしまったんですけどこの CMF のあ CMF の解き方もやっぱりいっぱいあってグローバルに解く人もいればローカルに解く人もいるんですがこのマリンカ・ジトニックさんの論文はグローバルに解いていたみたいで単にこの1枚のでかい行列だと思って解いてたみたいです。でえーと しかも対象行列として考えているのでもしこの考え方をテンソルにまで拡張してやるのであれば対象テンソルを作ることになるんだろうなとは思いますえっとこれは別に世の中にないんですけど昨日僕は勝手に妄想しただけですけどえっとなんか ABC と CTE みたいな足があったとしたら えー、と同じ分だけ足を生やして1個でも出てきた、えー、モードは、えー、全部並べるっていうのをやっていくと対称転送になるのでそれに対してこう観測した部分っていうのをこの対称転送に埋め込んで分解すれば、えー、対称な転送分解になるのでそうすれば何かしら出るかもしれないですがただ、えー、とメリットとしてはえっ、ー、と 欠損値が多ければスパースな転送になので、遅く化が期待できるかもしれませんが、えーまあ、そもそもスパース転送の実装ってないあんまりないんですよね。あるは、えっ、ー、と、あるんですけど、なんか実装が悪くて、スパースとして扱った方が計算が遅いぐらいな感じがあって、普通のアレで計算しちゃった方が早かったりします。えー、あとは、えー あと同じオーダーのテンソル同士しかマージできないだろうなと思って3回同士だからえ共通のテンソルとして扱えるけど、まあ、それは行列の時も同じでしたし、えー、形が違うものをマージできないだろうなっていうのと、えー、同じところを観測した、えー、2つのテンソルがあった場合どうと どっち使うのか平均取るのかみたいなそういうところもちょっといじめではないかなっていう感じがしてちょっと妄想してみましたがあんまり汎用的なやり方じゃないなと思いました、ね。と、はい、いうのがまあ現状ですかね。何か質問とかコメントはありますかね えっとじゃ あ,、えー、じゃあ実習の方に移りますじゃあえっ、ー、とハンズオンやりますけどえっ、ー、と今日やるハンズオンの資料はここにあります GitHub、えー 僕 の,、えー、のアカウントのところですね、中央ユニバーシティー2022というところにあって、この論文のデータ解析をします。はい、このページですね。えっ、ー、とで、下の方に、 えー、とハンズオンの、えー、ページへのリンクが貼ってあるので、えー、今日は4番目の、えー、結成学データ解析っていうところを使います。なので、ま, あ、まずこのページにアクセスしてください。 でえー、もしかしたら、えー、Google のアカウントを持っていないと、このノートブックの再実行はできないかもしれません。ただ、ノートブックで一回実行した後が残っているので、まあ、別に手元で動かさなくても、まあえー、とプロットを眺めでなりするだけでもいいかもしれません。はいい、まあ、どういう解析を のかというかあのデータ解析するにおいてはまずそのデータがどうやって出てきたのかっていう経緯だったりそのデータの値の意味だったりっていうのをきちんと把握しないと解釈ができないので、まあ、そういうなんか分野ごとのなんか専門知識をなんかドメイン知識といったりもするんですがえっ、ー、とまあなんか基本的にその機械学習人工知能のモデルっていうのはどんなデータに対しても なるべく使えるように設計はされるんですけど、まあ、とはいえ最終的な、えー、意思決定は人間がやるものなので、えー、とそのドメイン知識というのはまあ必ず勉強しないといけません、えー、なのでまあ ち, ょちょっとあの生物の勉強をしましょう、えーとまあ、僕もそんな専門じゃないんですけど えー、と今回の論文は、まあ、新型コロナウイルスの関係するデータですね。えーまあ、SARS-CoV-2 っていっても、2019年にあの中国の武漢で、えー、コウモリから、まあ、短縮されたと言われているものが今、世界中で回ってるんですけど、COVID-19 っていうのは、その SARS-CoV-2 によって引き起こされた感染症を総称して言っています。 でえっと、コロナがどうやって体の中に入っていくかということなんですけど、えー、この SARS-COV2 の表面にスパイクタンパク質っていうものが、えーまあ、こう飛び出てまして、S タンパク質とかとも言うんですけど、それがあの人間の細胞の表面にある AS2 とか PMFS2 といった膜タンパク質と相互作用すると、細胞内に取り込まれると言われています。 で結構そのウイルスによってどの膜タンパク質と相互作用するのかみたいなのもいろいろ調べられてるみたいで、えー、とコロナの場合はですね鼻と か, なんか目とかそれ粘膜があるようなところとか小腸とかそういうところですねそういうところだと AS2 とか PM プラス2とかいうのも出てくるので、まあ、ウイルスが侵入しやすいと言われています。 それがどうやって発症までいくのかっていうとえっ、ー、とまあここで1回だかサ SARS-COV2 が細胞内にこうプニーンとこう入ってくるわけですね。で細胞内で、えー、とウイルスの中身が飛び出てえっ、ー、とで細胞の中ではタンパク質を合成する機能や機構があるので。 そのタンパク質工場をハックして自分の分身を作ってで細胞外に飛び出ていくっていうのをやりますだからウイルス自体は自分を増殖させる機能はないんですけど人間のそういう機構を乗っ取ることで自分を増やしてその蓄主の中で増殖するってことを行います でえー、と増えたそのウイルスに対して免疫細胞が応答するということで炎症反応を引き起こしますこの論文の目的は、えー、COVID-19 の重症度の違いを血清学の観点から探るっていうものになりますあの血清って何かっていうとあの似たので結晶っていうのもあってややこしいんですけど えー、と血清というのは血液をこう抜き取ってそのまま放置しておく と,、えー、とこれなんか下に血平っとい う, こう血の塊みたいなのができてでこの 上, 上積みの液が残るんですねでこれを血清というみたいですで血よく、えー、似ている血症というのは、えー、と血液取った後遠心分離器というのをかけて 遠心力で、えー、と物質の、えー、と分子量の違いにこう沿ってこう、えー、こういうなんか分割化を行いますそうすると結晶板はこうより遠くの方にこう飛ばされるんですけどその次が、まあえー、白血球とか結晶板 で, でこの上積みが 結, 結晶と呼ばれてるみたいですねで 血清学というのはこの血清にどういった物 質, を物質が含まれているかというのを調べる学問 で, で今回の場合は抗原タンパク質というものになります血清と血清何が違うかというとその凝固因子というタンパク質が血清の方には入っているんですけど血清はもうこの凝固した後なので入っていないというそのわずかな違いがあります でこの論文はシステム結成学っていう風に名乗っていて、えー、と僕も よ, よく存じ上げなかったんですけど、えー、多分ですけど結成、まあ、内の物 質, 物質を網羅的に計測することでシステム全体を理解しようということを目指している分野だと思います、まあ、なんかこういうシステムなんとか学みたいなのはいっぱいあってシステム生物学みたいにこう細胞内の 代謝の反応をなんか微分方程式で解くみたいな分野もなんか前に流行りましたしシステムウイルス学みたいなことを言う人もいますしなんかその従来って生物学はこうなんか自分の注目する経路だパセの経路だったりなんか現象だったりをひたすらこう突き詰めていくだけでそれに関わるこう他の因子みたいなのはえっと無視して。 いたんですけどまあ、実験の計測技術自体がかなり進んだのでなんか全てが見えてしまってるんですねだからそういうシステム全体の中で、えー、と自分が注目している現象はななどうその、えー、と物質の変化と関係しているのかみたいなのを突き詰めたいっていうモチベーションがまあみんなあってシステムなんとか学みたいな、えー、学問を作って。 よく作っていますであと抗体、抗体とか免疫グロブリン Ig とか言いますけど、えー、と抗何かという と,、まあえー、と免疫細胞が作り出すタンパク質なんですけど抗原に特異的に結合するタンパク質で、えー、よく鍵と鍵穴の関係って言うんですけど、えーと 抗原というのは体に入ってきた異物のものとかを抗原とか言いますけどそれにこう特異的に結合するタンパク質というのを細胞が作り出せるんですね B 細胞というものが作るんですけどざっくりと抗体にもなんか5種類ぐらい IgG、IgN、IgA、IgB、IgE というのがあって よくアレルギーとかで関係するのは IgE ですけど今回は IgG だけ見てますで体の中にもその IgX がどこにあるのかみたいな分布があってそうです、ねまあ、こんな感じになってますねでその抗体っていうのはこういう Y 字型の構造をとっていますでこの先っぽの えっと、可変領域っていうところがあってこれがまあ遺伝子でいうと、D、D 領 V 領域、D 領域、J 領域っていう、えー、遺伝子の組み合わせでできていますこの組み合わせがめちゃくちゃいっぱいあって そ, のせそれであのこの抗体が取り得る構造っていうのが、えー、とすごくたくさんあってで たまたまその抗原と合致する抗体というのが生まれたりするわけですね。今回の抗原というのは何かというともちろんコロナです新型コロナウイルスなんですけどその新型コロナウイルスが構成するタンパク質というのを今回注目しています。 さっき言ったそのスパイクタンパク質というのがこの S タンパク質というやつであと N タンパク質というのもあるんですけど S タンパク質はさらに S1 と S2 というサブユニットがあります S2 というのはこの根元のタンパク質で S1 というのは3両体3つのタンパク質が合体してできています でこの S1 の、えー、うちのもう先端部分が、えー、と変異が起きやすいと言われている RBD というところがあるみたいです。えー、あと FC 領域というのを話すと、まだこ こ, こ, こら辺あの説明しないと全然論文読めないんですよね。申し訳ないですけど、えー、FC 領域ってここですね。あのこの Y 字の根元の部分が FC 領域です。 でこの論文は結構シリーズものというか実は著者らが昔やった研究の発展系みたいになってて2017年にこの著者たちがまず独自に開発した実験技術があってマルチプレックスド FC 圧制というふうに言っています。 どの抗体とどの抗原がくっついたのかっていうのを網羅的に測りたいっていうことで作った技術でまず抗原はビーズ状に配置されていますこれあの磁気ビーズっ て, って蛍光磁気ビーズといって も, ものすごく小さいサイズのビーズに抗原がこう表面にくっついている状態です抗原の違いはまあこう色分けされていて それに対してある患者さんの血液から抗体というのを取り出してここに振りかけますそうすると抗体と抗原が合わさるのでどれがどれにくっつくかみたいなので 抗, 抗, 抗原抗体反応が起きますでそのあとにこの の抗体 FC 領域に特異的に結合する抗体っていうのがまたさらにあってそれを混ぜて、えー、混ぜることで、えー、とその抗体の特徴を取り出すことができます、えー、どんな抗体だったか IG g なのか M なのかみたいなのを区別することができますし、えー、とその FC 領域にくっつく受容体は何なのかっていうのも分かるし 補体イっていうものとかレクチンっていうタンパク質とかもどういうものがくっついてるのかみたいなのが分かります。でこのビーズをフローサイトメトリーっていう実験装置に流すと蛍光強度っていうものが測れるのでその値を調べることによってどのビーズとどのこのオリジナルの抗体の組み合わせが今えっ、ー、と。 そのフローサイトメトリで通ったかっていうのが分かって最終的にこういう数値データになります。フローサイトメトリーじゃあ何なのかっていう話なんですけど、と微小な粒子を流体中に分散させてその流体を細く流して個々の粒子を光学的に分析する測定法の総称というふな説明がありました。 なんかすごく細い管にさっきのビーズを流していくんですね。あこっちか。で、えっ、ー と, えー、と、細い管を通っていく過程で横からこうレーザーを当てる と,、えーとまあ、光が検出できるのでその光の波長によってどういう物質が今通ったのかっていうのを分析できるっていうのがアフローサイトメトリーっていうもので、まあ、この。 微細な粒子っていうのは今回ビーズだったですけど細胞とかを流す人もいますしそういうものをですねなんで光の強さを最終的に物質の量だと思って解析するっていうことをやっています最後ですが COVID-19 の患者で今回分類があってネガティブっていうのが患者じゃないですねコントロールで えー、と患者じゃない人をネガティブと言っていてモデレイトというのは軽症シビアは重症ディシーズドというのは亡くなった方のラベルですでやったこととしては、えー、圧勢データ傾向強度のデータというのがあってそれが438サンプル分あります、えーサンプルって って言ってるのは、まあ、1人の患者から複数回 計, を計測を行っているので、患者数とイコールじゃないので、まあ、サンプルと呼 び, 呼びます。で、見た抗原は6通りであ、さっきのあれですね、えーと、S タンパク、RBD、S1、S1、トリマー、S2、N のこの6通りを見ました。 で抗体の方は、まあ、IgG の中でも1、2、3みたいなサブクラスがいっぱいあるので、まあ、そういったものを 見, ます見て11通りありますなので438サンプル ×6 抗原 ×11 抗体受容体みたいな3回転素になりますでこれに対して、まあ、いろんな前処理も含めて あるんですけど最終的に CP 分解をして二次元に落としたみたいです。でその分解から得られた 結, 結論としては、えー、この2つのパターンだけで分散の 74% を占めていてだからかなりこの2つのパターンに属するデータが多いということを言っていたのとあとコンポーネント1は急性型。 急性的な発症をするものに関係した抗体 IgG3、IgM、IgA みたいなこういうタンパク質が抗体が関係しているのに対してコンポーネント2は長期型 IgG1 というのがそれに関係するみたいなんですが長期型のものに関係しているということでした。 はい、事前知識以上ですえー、っとでじゃあ解析をしてみましょうということでこっちですかねあれちなみになんですが ページはこれでしい大体データを公開している場合はデータアベイラビリティとかサプリメンタルデータとかそういうところを用意されていて、まあ、今回 GitHub でこうリンクがありますね。 あーいやコードは GitHub に置いていてデータはここ。あ、ちゃうか。ゼ ノ, ゼノドってえっと DOI っていうものを発行してくれるサーバーですね。URL よりもちょっとちゃんとしたやつみたいなので。でコードはこうなってますし、Python ですね。 でこの中に、えー、データというディレクトリーがあって今回のコロナのデータはこの Zoha-COVData というこの CSV ファイル で,、えー、とですこれを加工しないと転送でならないんですけど加工のための Python コードはえっ、ー、と どれだったか覚えてないんこのデータインポート PUI だった気がします。なのでまあ、えっ、ー、と、ちょっと Python のコードを解読して、あれでてもう一回やったって感じになります。えー、まあ、やこれはあのノートブックってものなので、 えー、と各このセルに対してこう実行というのを行うことができて ShiftEnter を押すとえそこのセルが実行されますもしあの Google のアカウントを持っている方がいればここで再実行することもまあできますしまあ計算し終えた結果も残っているのでま あ, あえてやらなくてもいいかもしれないです この Google コラボラトリーというのはクラウドサービスなので、今行われている計算というのは、このラップトップで計算されたわけじゃなくて、どこかの国のサーバーが計算をしています。今、これ何をしているかというと、この解析で必要な r d t e n s o r DGplot2、Dshape2、r カ c o l o r v i e e r というパッケージをインストールしようとしています。 えー、インストールパッケージってここはそうですね、まあ、ちょっ と,、えー、と処理が時間がかかります、まあ、でももう半分ぐらいは終わりましたかねまあ再実行しなくてもいいんですけどまあ、えー、あえてここでは動かしてみようと思います はい、今終わりました。終わるとこういうふうにチェックマークがつきます。小さいかも、えー。その後、えー、ダウンロードしてきたパッケージをア、えー、AD、にロードします。これはライブラリーって関数を使うとできます、えー。はい、終わりです。シフト・エンターを押すだけですね。 あちなみに、えー、試してる人いますえっ、ー、と再、再計算とかやってます。あ、まあや、やってもやんなくてもいいんで、まあ、この画面眺めてるだけでもいいかなとは思います。一応、やってますああ、はい。まあ、どっちでもいいです。で、えっ、ー、と、セッティングとして、ちょっとあの出てくるプロットのサイズがちっちゃかったり、 っていうのと論文の図と合わせるために ち, ょちょっと縦長にこうしたいのでその設定をここでやりましたはいシフトエンターでえー、とでえっ、ー、とさっきのゼノ島のサーバーからデータを取ってくるんですがえっ、ー、とまあ取ってきて前処理して テンソルの形にするとこまで1個の関数として書きました。ロードセオロジーって関数にして、えー、とここに一時ディレクトリがあって、これも一時的なファイル名だとして、ダウンロードファイルっていう関数を使って、さっきの URL のところに置いてあるデータを丸ごとダウンロードして、 えー、一時ディレクトリに置きました。ではここの3行ですねで。その落としてきたファイルを解凍するというのがアンジップで解凍、えー、したディレクトリの内部に、えー、シスエロドデータソファーコブデータ CSV というさっきのコロナのデータがあるので、えー、それを を、えー、d e e c s v っていう関数で読み込みました。で テ, ンテンソルを、えー、テキストファイルで保存するのって結構難しいですよね。奥行きがあって、あの、スプレッドシートみたいなイメージで、こう、二次元、二次元平面であれば、こう、csv っていう、あの、カ、えー、ンマの、 ファイルでで保存しやすいですいけどだとさらに奥行きがあるので、えー、なかなか、えー、めんどくさいんですけど、えー、このチームは、えー、前, 前処理をしてこの CSV のデータを転送の構造に持っていきますえっ、ー、とどうやったかなちょっとデータこの 汚い整形は、まあ、ちょっと若者は知らなくていいかもしれないんですけども一応、えー、なんだろうな抗体と抗原の組み合わせごとにこう、えー、値が入っていてかつ、えー、とサンプル ID も添 え, る添えてあるみたいな、えー、スプレッドシートになっててこれはまあ、えー、と分離して えー、とどの抗原とどの抗体の組み合わせでどのサンプルだったかっていうのをこう、えー、わざわざこう分離して、えー、11×6×438 の点素図にここではしています。ここ で, す、ねでえー、と論文によると対数変換をしたと書いてあって なのでまあ、あ, れあとマイナスの値を取っているところがあるみたいでそこには10を代入してから60で対数変換を取ったということだったので、まあ、その通りにやってみましたあと中心か、えー、3番目だから、えー、各サンプルごとに 抗、え、体、ー、と抗原の組み合わせの傾向強度が出てくるんですけどその平均をゼロになるように中心化を行いましただ平均をゼロにする処理を行いましたで、えー、最後、えー、これはあの R でいうと配列っていうオブジェクトなんですけどこれを R 転送の転送でオブジェクトっていうものに変換するために アズテンという関数をかまわせて、うんえー、これでテンですね。であと、えー、元の CSV ファイルの、えー、スプレッドシートに、えー、どその患者が重症度でいうとシビアなのかディシーズどうだったのかとかそういう情報が書かれているのでそれはグループっていう名前で、えー、と別の 行列とししして切り出またなのでこの関数を実行することによってデータを取ってきて成形して最後こういうオブジェクトとして返すってところまでをやってくれますでこれを実際に実行してみると このゼノドのサーバーにまずアクセスしてデータを取るところからやるので、まあ、ちょっと遅いんですがあちょっと待ってみますかね ち ょ, ち, ょいちょい待ちでお願いしますえー、っとあなんか失敗している。 ここではダウンロードできますけどね。なんだろう。ブラウザーでクリックしたときは普通に落とせるんですがなんかコマンドでやるとダメですねえっ、ー、とこれ前は動いてたんですが 一応こういうファイルの中にさっきゼノドのサーバーで見たファイルディレクトリーたちが入ってます。これの中のシスロードの、えー、データのソファーコグデータ CSV ってこれを RD のコマンド で、えっ、ー、と、取ってきてたわけですね。で、こういうスプレッドシートになってて、えー、サンプルの ID、患者の ID、年齢、生物、えー、陽性か陰性かとかそういう情報と、で、あとグループとして取ってきたのがこの列で、あの、シビアかネガティブかみたいな情報ですね。で、これをずっと見ていくと、 えー、と IgG1 と S タンパク質がくっついたものの蛍光強度みたいなのがこう出てくるわけですよ。でこれが 全, 全組み合わせあって こ, こ, これがバーってくるとあるので、まあ、そこをまあ丁寧に切り出して3回転袖にしたっていうことです。はい 前まで走ってたこのコードが今日急に動かなくなったので何が起きたのかよくわからないですが、まあ、どうせ計算した跡が残っているので、まあ、その下をじゃあ見ていきますえーとでーデの、えー、CP 分解の CP って関数あれは落ちてるよくわかんないですけど今度はうまくいきましたねなんか確率的に うまくいったりうまくいかなかったりしてよくわかんないですが、これでえっ、ー、とセオロジーデータっていうオブジェクトに、えー、落としてきたデータ落としてきて成、えー、形されたデータが格納されてそのうちの covinity っていうとの、えー、要素とグループっていうものがこういう名前でのあるのオブジェクトとして出てきました。 えー、これ COVID-19 の方がテンソルなので3回テンソルなのでこれを、えー、r d t e ルパッケージの関数に適用することでテンソル分解ができるようになります最初、えー、r ルの CP っていう関数を試したんですけど、まあ、CP 分解の関数なんですけど、ねまあ、ちょっ と, えと計算がかなり不安定だったので、えー、と論文とはちょっと条件が変わっちゃいましたけど HOSBD の方で計算をしましたえっ、ー、とランクに関してはえっ、ー、と論文が言っている、えー、ランク2を、えー、あらゆる方向で試して、えーまあ、CP と同じような条件にしましたでまあそんなにデータサイズはないのでまあ計算はこんな感じで一瞬で終わっちゃいますでこれによってえー どういう点数分解がなされたかというと あれあ違ったえー、っともう一回言うとえレ、ー、セプタってっていうのが IG えー、っとキグローブリンえー、っと抗体 だったりそれにくっつくタンパク質、受容体だったりっていうタンパク質のことを言っています。まあ、こういった種類があって IgG1、G2、G3、A1、A2、M を見ています。あと FC 受容体というのでも FCR の、えー、なんだアルファとか 2A、3A, 3B みたいなのがあってでアンチゲンの方は コロナのスパイクタンパク質の数だったりして、スタンプでは、えっと、さらにこう種類としては、ネガティブ、マイルド、モデレイト、シビア、ディシーズドみたいなこういう分類があるわけですね。えっと、これを分解して、で各、えー、因子行列のランクは2と設定されています。 でランク2まででまあ大体 75% の分散を説明できると言っていて、えー、となのでまあこの論文の出てきたこういうパターンたちを問い合わせるかっていうのをちょっと見ていきますえっ、ー、とで まずレセプターのパタターーンですね、えー、とレセプターに関する因子行列はこのレスタッカーの U の1番目に入っているのでそれを、えーまあ、ごにょごにょ整形しますと、えー、まあこの整形は、えー、とこの GG プロット2っていう関数を使う上で、まあ、ちょっと形を変えないといけないのでやってるんですが。 こんな感じで GG プロット2で、えー、とプロットの設定をいろいろ書いていくとこういうさっきの論文の図のようなフィグを出すことができます。えっ、ー、とどうですかね。で、論文的にはえっ、ー、とあ書き込みがあった方がいいか。ちょっとお待ちください。 汚くて申し訳ないですけど。えっと、こうですね、だから、レセプターのパターンは、まずコンポーネント1が、こういう IgG1 以外のもの、特にこういう FC みたいな表面、膜タンパク質とかが出てくるようなパターンで、一方には、 IGG1 が出ると言っています。どうでしょうか。まあ、そのような気はしますね。ち ょ, ちょっと IGG1 というより IGG2 も入っちゃってるんじゃないかというような感じです。ちなみに、えっ、ー、と、皮膚の転送分解とかじゃない限りは、えっ、ー、と、符号が反転した回も出てくるので、今回それが出ちゃっています。えー、これはマイナス方向に 大きく外れているので赤く濃い色が出ていて一方こっちはプラスの方向で出ているので返しちゃうか難しいんですけどとりあえずこの1本のベクトルで見た時に他と大きく値が外れているとこっていうの注目すればいいかなと思います。 SVD はまあ乱数を使わないで毎回同じ結果が出てくるのでまあ計算のたびに同じプロットになります今度は光源に関するパターンを見てみましょう同じようにレス・タッカーのうちの2つ目の 因子行列を取り出してゴニョゴニョ整形していて GG プロット2っていう関数を使って図グを書くとこうなりますええー、論文と見比べましょうえー、っとあ論文では、えー、っとここでは特にあの光源に関してあのパターンは 出てこないかったっていう結論でしたけどどうですかねなんか1番目はそんな感じしますけど2番目は微妙に違いますねこんな感じでまあえっ、ー、と論文の結果っていうのは結構再現させるのが難しいですどっかが違うんだと思うんですけどえっ、ー、と この論文は Python の Tensory っていうパッケージを使っているんですけど僕は RD の RDTensor を今回使ったので実装が違うと細かい前処理だったりとかそういうところで違いが発生しうるのでそういう違いだったかもしれないですしなんか論文に書かれてないコードにも書かれてないなんか特殊な 工夫があまたあとテ ン, テンストリーの CP 分解の関数を使ったんだと思うんですけど、まあ、毎回乱数のたびに結果が変わり得るような状態だった場合、えーまあ、その結果を再現するのはなかなか難しいですよね。という感じでまあいろんな原因があってまあ再現性はなかなか取れないです。 最後、サンプルに関するパターンです。えー、同様に、えー、今度はレスタッカーの3番目の因子行列を取り出しまして、成形して、えー、GG プロット2でプロットして、こう書きました。えっ、ー、と、で、どうかな。 えー、と論文だと、えー、シビアとディシーズ、えー、とのところを注目していて、えーとまあ、そこで、えー、コンポーネント2かなでなんかわずかな違いが出てくると言っていて、まあ、確かにこんな感じでディシーズとは マイナスの方向に。あるけど。シビアはプラスの方向に値が入っているので。えっ、ー、と、まあ、そこで間違いが出ているようです。だから、えっ、ー、と、血清学的には。えー、そのまま重、じゅええー、亡くなってしまう人と、まあ、重症で。なんとかもし、答える。 ところに何かか差があるのかもしれないというのはディスカッションで言っていてえとこれらをこう分離するための教師あり学習をロジスティック回帰で行っているんですけどえとまあ正確性で言うと auc って値で 0.73 とかそういうぐらい。 なのでなんかそこのところを何かこの結果で探れるんじゃないかと言いつつその後の詳細はよく知らないんですねそんな感じでしたえー、っとそうですねこれで結成学の、A、ハンズオンは以上になりますが何か質問とかありますか やっぱり、再安定がないと思ってますけど、はい、正解ランクと同じランクを設定できた場合は、割と安定している感覚は持ってますけど、大きく違うと、計算がかなり不安定になりますし、収束悪いイメージはありません、ね。ここに うそうですね実際のランクでランクや小さいはずあまに、あ、2, 2が小さい、うん、はいします。 <音楽>えー、僕もはい、そのこと言えなかっ の, のは、困 る, るんですけど、例えば医療で使われた応用るときに、違うんとそうときってい<笑> で違い、いろいろ出てくるのに、そのうちの一個が論文にのってて、その後の医療現場の意思決定に使われちゃったら、結構たまったもんじゃないですかね。うんうん うまあ、僕が査読だったら絶対突っ込みますけどね、な何回かやって、同じような結果が出ているのを、なんか示してほしいとは言います。んう多分、うん、この論文は多分し知ってないと思いますね。 どうこういうことそ う, 思う、うん、本当はくないですか。 行動があっても気にされてないこともないと思いますけどね、僕は気にしてますけどね。 まあ、そうですね。うん えー、乱数の違いでいろんな結果が出る場合はその複数の試行の結果の平均を見るなり一番誤差が小さかったやつを採択するなりしてであと、他のユーザーにも同じことをやってほしいのであれば乱数は固定してその乱数値を必ず公表してほしいですね。 サ ム, っていう、ね、サムあビだからまあどの程度かによりますよねなんか。 本当にめちゃくちゃな結果も出てくる場合もあれば逆に TSNE とか UMAP とかってまあ乱数変えてもえとまあ回転はしちゃいますけどそんなに劇的に転換の差が変わっちゃったりはしないですよね。クラターはうんんでですすね自身安定なけど クラスターースどういう関係をするかは、それは、えーとそう、そのクラスター間の距離関係は当てにしないでくださいと言ってるで、うん、<笑>あで、開発者というかあの、うん、コミュニティ全体が。ああまあのの、ね あ, まあ、あの図を見て解釈しちゃいますよね、うん、どうしても。 まあ一応 TSNEUMAP を使う場合はえっ、ー、とこれは可視化のために 使っってていいるだけですっていう立場を取った方が良くてあの TSNE のこの点の位置とか色分けのグループ分けの結果とかを見て こ, うこのクラスターの方がこれとこのクラスターと近いだと か, なんかここには文化経路があるはずとかそういう解釈をだからあの図を見て何か仮説を生み出すのは良くないと思いますね。 プロのバイオインフォーマティシャンはそんなことやっちゃダメで す, <笑>ですそうそうそう。えっ、ー、と、ほに何か質問とかコメントありますかねちょっと分野が違うって難しいですかね基本的にあの どんなデータサイエンスのとこでもなんか結構基本的なモデルは同じだったりするんですけどそのやっぱりこういう前処理とかですよねあの こ, こ, ここら辺とかができないですよねなかなかあと出てきた値これ何とか IgA2 って何ですかみたいなそういうところがまず分からなくないからまあ調べるんだと思うんですけどまあ はいが深いいいとわうはは絶対かかかななでですすすそん彼らもっりやデータでこれだっの現実世界で出てくるデータは汚いのでい<笑>、まあ、こういう。<笑> そういうやはい や, いや今そのえっと現実の例かだとはい。 自自のいや、本人とかかかか自自ては、うん、どうな、うん、ってるかっていうこともあるけど、なかし なるほどじゃあまあ次回があればもうちょっと簡単なデータを用意しようと思います。<笑>えっとじゃあこれでとりあえず講義は終わりですかね。